展覧会に出品することになり、発明、発掘などの貴重である。色とりどりの真珠の卵が地中から出土する夢。珍しい文献や国宝級の遺物を発掘する、消費者の好みに合った商品を開発し、市販の百貨店で人気を得るようになる。生産、流通、文化、事業などに投資して、多額のお金を稼ぐようになる、物質的に豊かになる。骸骨が割れ貴重なカワセミや真珠が出てくる夢。 国宝級の遺物や宝物を発掘する、珍しい文芸作品を創作する、財宝が生まれる、白い真珠のネックレスを首にかけ、化粧をきれいにする夢やそれに似た夢、立派な身分で、大衆が多く集まる場所に現れ、スピーチをしたり、祝賀パーティーを開くことになる、ある宗教に帰依したり、真の信仰心を持つようになる。白いカワセミの壺の中に三つの真珠の卵が、一粒一粒が竜となって空に昇る夢。東大に優れた学者になる。 腹夢で、妻と新妻は妊娠し、立派な息子三兄弟を産んで出世させる。風紀共鳴、名誉、昇進、権力などを得る。海辺の砂浜で真珠を拾う夢。横領で多くのお金を得ることになり、思わぬ横領で快楽に浸る。水滴が白い真珠の卵に変わって光る夢。普通の人が、地位の高い身分に変わり、出世する。無名作家が、優秀な作品を発表する。イムギが流になるように、植えた貧乏人が金持ちになる。 砂浜で赤い真珠の卵を拾う夢。美しい芸術作品を創作することになる。芸術作品の展示会に出席し、素晴らしい鑑賞をすることになる。珍しい文章、資格、学位、賞状、勲章などを受け取る。思いがけない横領があり、財やお金が入る幸運の女神がやってくる。の壺の中に真珠の卵がたくさん入っている夢。家の中に、豊かさと富が蓄積される。事業がうまくいき、思い通りにうまくいく。 思いがけない財産が生まれ、鬼人が助けてくれる。薬水に真珠の卵がキラキラと輝いている夢。珍しい学問や真理を探求し、新しい物質を発明する、財宝やお金が生まれ、横領がある、入学、昇進、合格、当選、勝利、名誉などの掲示がある。サボテンの花の中に白い真珠の卵が輝く夢。 宗教、学問、真理などに関することを探求するようになり、中から優を想像できるチャンスが訪れる。研究、発明、財運、縁談、結婚、願いの成就などがある。カイコが口から真珠の卵をたくさん吐き出す夢。深い学問や真理を探求し、古い文献の中から新しい資料を発見する。ボタンの花が黒真珠のように輝く夢。財宝やお金が手に入ったり、素敵なプレゼントを受け取る、名誉、横領、幸運などがある。 満月が落ちて輝く真珠の卵になる夢。同人や学者になり、万人を啓発するようになる。澄んだ水の中に青い真珠の卵が、キラキラと輝く夢。人文自然学に深く研究し、新しい物質を発明する事業がうまくいき、次第に繁栄する。学業成就、昇進、学格、当選、財運などの幸運を迎える。大量の真珠の卵が、一斉に集まりそれぞれが輝く夢。 政治政党や社会団体を一致団結して結成する。友人と集まり、楽しいパーティーを開くことになる。素晴らしい文芸、作品展を鑑賞する。眉の中から真珠の卵が出てくる夢。珍しい芸術作品を創作し、作品展に出品する。新しい新商品を開発し、外国市場に輸出するようになる。創造、発明、発掘、誕生、研究などの幸運が訪れる。黄色い真珠の卵がキラキラと転がる夢。 神秘的な文芸作品を創作し、作品展を開く。何かの仕事において、スムーズな過程を経て、美しい局地を作り出す。芸術の伝道で、名画や音楽鑑賞をすることになる。創造、発掘、発明、調和、秩序などを成し遂げる。白い器の中に、黒真珠の粒が鮮明に浮かび上がる夢。古い文献や、国宝級の遺物を発掘することになる。夢の中で、真実を知ることができる。天の戦女から。 白い真珠の卵を受け取る夢やそれに似た夢。国民保険診療に貢献する医療人として、社会の孤独を積む、立派な人になる。学位、任命状、認定書、資格、症状、勲章などを受け取る。青い真珠の卵で飾られた服を着る夢。風紀共鳴し、立身出世する、入学、昇進、合格、取得、当選、勝利などの啓示がある。確実な身分で、社会指導者となり、奉仕することになる。 友人や恋人からピンク色の真珠の指輪をもらう夢。切ない愛の告白をし、ピンク色の約束を交わす、綺麗なプレゼントをもらう。真珠に関する夢。富と社会的地位が向上するただし、真珠で作ったネックレスが壊れていたら、いくつかの不運が重なる。地位の高い大人から、真珠の卵をもらう夢やそれに類する夢。深い学問や真理を探求し、自ら道を磨いて、悟りを開く。 公文書、資格、学位、任命状、賞状、勲章などを受け取る、財物、お金、物品が手に入る。貝殻から天然真珠が出てくる夢。貝殻から天然の真珠が出てくる夢を見ると、あらゆることが容易に成就したり、真理を悟り、高い地位につく。貝殻の中から真珠の卵が出てくる夢。深い学問や、心理を探求することになる、新しいアイデアで、新商品を開発する、財物、お金、横領がある。 竜が口から白い真珠の卵を吐き出す夢。家庭や職場で嬉しい出来事や幸運をもたらす、真珠の夢占い動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。次の動画も、ぜひご覧ください。ありがとうございました。